いるかかハートというわけでね金曜日のイルハートゲーム。今回プレイするゲームはこちらーミニメトロやっていこうと思いますあの今回はねあのロンドンステージをねスコア1000でクリアできたらコンパイルハートの公式にしてくれるかコンパイルハート一発自腹の焼肉をね ここはね絶対にクリアしていきたいところなんですけれども相変わらずねまあガチ初見なのでまあ今回はねあのチュートリアルから試していこうと思いますということでねはいというわけでミニメトロ実況をやっていこうと思いますどんどん ランダンの地下鉄をあなたの手で再構築しましょうはい<笑>ハイスコア百五十七ってさ、絶対誰か勝手にやったでしょ<笑><笑><笑> ま, あまあまあ、みなかったことにしてやっていきましょうえっと丸ねおなになにおーお<笑> 今これの音好きシュパパパンってやつえ何？これこれこれかなこれああはいあはぁお腹にだ。この駅から引っ張り一につなげますはいおおーでしょ走ったぁふんふんふんふん さあこうこうつなげる、みた い, なやつほいあっうえっこれさこう四角出てるってことはさうん 三角とつなげられますよみたいなこと違うなになになになにはいあダメですあダメですかこうだよしよしよしえなんかさあれだよたぶんこのさ横に出てるさ四角三角みたいなやつだよねえなんかここ<笑>ここめっちゃでっかい駅になっちゃたんだけどえなになになになになにななんだなんだ これをこれをこれをこうしたいよしえなんかさ知らないうちに土曜日になってんだけどええ、もうもう終わりじゃないんですかこうかよしいやなんかさ適当につなげてるんだけどいまいちよくわかってないんだよねえなん、ねえこの、ね、横のマーク何こうつなげましょうあ なんだなんだこれをあ第2週新しい戦闘車両を手に入れました。はいえ。なんだなんだなんだ？後続し後続車両。都会にしていくんですね。よいしょー。なんだなんだなんだ？これこれ？後続車両みたいなやつでしょ。これを。 変わったよ 待って待って何ゲーなのこれパパッパッパッパょっとパッちょっとパねパパパパしパパパパパパパパパパパパパこれさしかもさスコア千千を目指パとか言ってたじゃないですか。八十六なんだけど。<笑><笑>えー、パパ な何と何をつなげたらよいのですこれはこれはううええああ<笑>あええ な, なんなんっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえ ちゅ合ってるらしいですねえぇえこもう運、ん、運ゲーじゃないえあ新しい戦闘車両を手に入りましたはいええー、トンネルトンネルトンネルトト、トトンネルあっ戦闘車両ドゥルンそしてそして うこう<笑><笑>待っていまだによくわかんないんだけどうーんうーんうーんよしあねえねえ な, なんなんですかトンネルトンネル使えないじゃんトンネルえっえっ 何, 何あっ は, っはっは っ, はーはっえ特に何も感想はないんですけど<笑>あああこれなんかな、な、これ定期的にさこれ出てくるのなんなの何なのまあいいかえトンネルをさ使いたいんですよ。ですが。 ですが。ああああああああ、ああああ よ, し よ, しよしよしよし。え。え<笑>、なんなんなんなの。なんなんだ。あ、あ、これさ、あれなんだね、なんか。あ、なんかこの記号と記号の間をね、引っ張れるらしいですね。わちょっとずつ学んできましたけど。 いえ電車とは僕の深いものですねちなみになんですけど私山手線ゲームクソ弱いんですよなんかっていうか「ほいほいほい4週目!う」ううんか何の話だっけそう山手線ゲーム いまだに山手線の外回りと内回りのね違いがわからないんですけどですけど<笑>これはこの赤だけなんかさこの巡回巡回でしょ。 での混雑過剰により地下鉄は運営停止を余儀なくされました二十<笑> 22日間で223人って少なくない2 2二日で223ってことは1日10人11人合ってるえ どど、ああ、このさこのさ四角とか三角とかってさあの、あれかな乗客率違うえそんな気がするあ合ってるらしいですよ知ってたなんかね乗客率らしいですこのなんか混雑めっちゃしちゃってねあれらしいでございますでもさ言うてもさ22日でさなんかあれじゃない ?223 人ってそんなに混んでなくないですか <笑><笑>まあねなんか最後の20秒ん最後のねうん20秒ぐらいでなんとなくねこうコツをつかめてきた気がするのでまあチュートリアルはねこの辺にしておきましてこう次回ね実際にクリアして1000何だっけ1000ポイントだっけスコア !1000 スコアまでねこういけるように試してみようと思いますまあね まあ、ね、今ちょっとやってみてなんとなくねコツをつかんだ気がするのでねまあなんかこういうコツコツ系とかね割と好きなんで<笑>まあね来週来週はね楽勝だと終わってますということですね<笑>やばいな最初の5分ぐらい何これ 何, こ れ, 何これしくってないなほんとにすいません。<笑>ということでね来週はあの少しでを目指してやっていこうと 好きな電車<笑>電車に好きとかあるんですかえでもなんだろうな「C っていて言うならあれあの日暮里・舎 リ, リライナー<笑>いやなんかあれですよね名前の響きが好きです日暮里・舎 リ, リライナー日暮里・舎 リ, リライナー<笑>ちょっと早口言葉ができそうですねなんかそんな感じであんまり詳しく知らないですはい